この「温泉シリーズ」 来ましたゆっこの温泉シリーズ今回は埼玉県四季郡ときがわ町にある玉川温泉というところに向かっておりますここがねすごい昭和レトロな温泉っていうことで、まあ、存在はしてたんですけどな、ま、かなか行く機会がなくて。 それで視聴者さんも昭和好きなゆっ子さんにはぴったりですよっていうことでおすすめされていた温泉なんですよね多摩川温泉っていうと秋田県の多摩川温泉有名ですけど埼玉の多摩川温泉もすごい泉質がいいっていうことでファンが多い温泉みたいですねちなみに今日は最高気温が16度。 今多分マックスぐらいだと思うんですけど寒いやっぱさ気温上がっても風が冷たいんだよね だってこれが時川その玉川温泉の近くにおいしいお豆腐屋さんがあるらしくてさっきたまたまネットで見つけたんですけどそこの豆乳ソフトがすごいおいしそうで。 豆腐を使ったお菓子いろいろ置いてあるみたいだったのでせっかくなんでちょっと寄ってみようかと思います。 時半うん、ちょうど夕暮れ時ですね<笑>誰もいない、うん、<笑>二人の愛を確かめたくて走る道 すす。まお二人様830円でございます、はい、タオルレンタルでバスタオルとフェスタオルのせって220円なんですけどおきしてそれではい。 Okay. 殺人などの罪に問われ、一審ですよね。 こちらをちょっと見てみましょうか。反面がありますけど、これかぼちゃなんですけど、バナナつかぼちゃ。これですね。京都産のものだそうですけ、ね、ど色も鮮やかですしね。インパクトありますよね。で、さらにあのこの辺さあの？